親不孝な終わり方をしてしまった駒沢大大八木弘明監督に謝りたい。優勝後にキューブ、花崎ゆきが明かす2年後の真実、一番学んだのは、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。親不孝な終わり方をしてしまったと思います。 第二の父として慕う大木博明監督に対しては申し訳ない気持ちがある。2021年3年時に箱根駅伝の6で区間賞を獲得した駒沢大陸上競技部 OB の花崎幸は最終学年を迎えると走ることができなくなったのだ。平成の上昇軍団と呼ばれた名門にとっては7度目の総合優勝だったが13年ぶりのこと。 花咲を含めて、選手たちは誰も経験していなかった。改めて振り返っても、いろいろな思いが交錯する。誰かのためには走れても、自分のためには走れなかった。うまく説明するのは難しいです。自分をかばってしまう部分もあるので、正直、故障ではなく、精神的に苦しくなりました。 僕自身、これまで一位を取ったことがなく、トップの座を守る重圧を初めて感じたんです。当時は優勝に向けて努力していましたが、まさか自分が箱根王者の一員になるなんて思いもしなかった。3年時は4年生のために頑張っていたところもありました。昔から誰かのためには走れても、自分のためには走れなかった。 だから、僕は真のトップアスリートになれないんでしょうね。箱根のロック止まりの選手。何のために走ればいいのか、わからなくなりました。大谷監督は、花咲たちの学年から、キャプテンを選ばず、絶対的なエースとして、君臨する3年生の田沢角を抜擢。総合優勝を決めた夜には、本人に伝えていた。 新チームが動き始めると、実力主義の傾向はより強まったという。タイムを出せない選手、故障に苦しみ続ける者たちの肩身が狭くなっていくのも目の当たりにした。ストイックに強さを求める強化方針に対し、これまでとのギャップを感じることも増えていった。不眠症に悩まされる日々が続き、夏には、 僕は上級生たちに手を差し伸べられ底辺から這い上がってきた選手だったので新チームとの温度差はありました、ね。結果を求めるスポーツの世界ですから仕方ない部分もあるんですけど、苦悩の日々が続き、不眠症にも悩まされた。3日続けてまともに寝られないこともあった。しばらくすると、寮の部屋からも出られなくなり、練習に参加できないまま時間だけが過ぎた。 気持ちは沈み込み、夏には大量。実家の富山に戻り、キューブ扱いとなる。大谷監督から、少しでもやる気になれば、戻って来い、と声をかけられたが、すでに駒沢大の陸上競技部からも、走ることからも心は離れていた。2年という歳月が流れて、思うことはある。3年生の時のように本音をぶつければ、よかった。僕にも火はありました。 大谷監督にもっと早い時期に自分の思っていることを全て話せばよかったなって。僕は区間賞を取っていたので、もう弱いところを見せられないと思い、話しに行くことができませんでした。でも、三年生の時のように本音をぶつければよかった。そこは本当に後悔しています。 2022年1月に開催された98回大会の箱根駅伝は一切見ることもなかった。すべての陸上関連の情報を遮断し、SNS も目に入れないようにしていた。4年生の活動が終わると、正式に陸上競技部を退部。静かに競技生活の幕を閉じた。ただ、同年春に大学は卒業できず。 不足している単位を取るために5年目は実家の富山から週に一度夜行バスでキャンパスに通っていた。当初は見ることもガンナに拒んでいた陸上競技だったが、一学年上の先輩である OB の小林歩夢、うつつ NTT 西日本の動画配信を見たことをきっかけに評価していく。 大学を卒業後も実業団で走り続けている先輩と直接、たわいもない会話をするようになってからは心も落ち着いてきた。一時期は陸上も駒沢大も嫌いになったのに小さなことで悩んでいたのかもしれないと思ったんです。2022年の出雲駅伝、全日本大学駅伝までは自分の中で完全に許せていなかったのですが、 箱根駅伝は全力で応援していました。少年のように目を輝かせる監督の姿を見て、大木監督が選手たちを熱血指導する姿を映像で見ると、かつての記憶もよみがえった。少年のように目を輝かせて選手と向き合っていたんですよ。僕らの時もそうだったなって、あの瞬間、もう昔のことなんて、どうでもいいや、と思えました。 それどころか応援したくなりました。あまりに多くの教えを受けましたからね。僕自身嫌なこともありましたが、それ以上のものを与えてもらいましたので、大木監督のもとで当たり前の基準を培われた今となっては恩師に感謝することばかり。富山で初めてアルバイトを経験し、気づいたこともある。駒沢の常識は仕事場では当たり前ではなかった。 上から指示されたことを全力でこなすのは当然。そこからプラスアルファで考えて練習に精を出し、初めて評価される。それが社会でも普通だと思っていました。仕事も1から10をこなし、それ以上するのが普通だろうと。それなのに1から8までしか作業しない人たちまでいるんですね。大木監督の下で当たり前の基準を培われたと思います。 一番学んだことは、かっこよく言えば、一気様。就職活動でも、駒沢大の陸上競技部で、限界まで追い込んで、練習をこなしてきた経験が生きた。大学の4年目こそ苦しんだが、花先には、それまで試練を乗り越えてきた自負があった。どの業界であっても、堂々と面接に臨むことができ、受けた会社5社からは、すべて内定通知をもらった。 今春からは地元富山の一般企業で会社員として働く予定になっている。大木監督に出会い厳しく育ててもらったので自信を持って生きていけるようになったと思います。褒められた記憶はないし、怒られた場面しか頭に思い浮かんでこないのですが、一番学んだことは、かっこよく言えば、一き様、ま。一度、自分で決めたことは必ずやり通す。 口だけでは終わらせないこと。それが男だという感じですか、ね。金、章。人間として強くしてもらいました。仮に高校時代に戻っても、大学は駒沢大を選ぶと思います。大谷監督とはまた意見をぶつけ合いたい、章。身の父親とは激しく言い合いになるような喧嘩はしたこともないのに不思議なものです。送る言葉は、お疲れ様でした、ではなく、 陸上への情熱が衰えることのない熱血感も64歳を迎え、今年1月、箱根駅伝で優勝を決めた後に監督退任を表明。現在、富山に住む花咲は報道で知ったが、さほど驚きはなかった。世界の舞台で戦える田沢角を育てた後、今の立場を知りく予感はあったという。ただ、退任の言葉はしっくりときていなかった。 一区切りかもしれません。が、総監督としては残るんですよね。きっと、これまでとそこまで変わらない気もします。多分、朝の5時半にはいつもの自転車に乗って、チリンチリンと練習場にやってきますよ。僕はものを言えるような立場ではないですが、あえてメッセージを送るとすれば、お疲れ様でしたよりも、これからも頑張ってください、ですかね。 迷惑をかけたこと、生意気だったことを謝りたい。花咲は駒沢大の陸上競技部を離れてから、まだ一度も大谷木監督と顔を合わせていないという。当面は本人のもとに訪ねていく予定もない。照れ笑いを浮かべながら、胸の内を明かしてくれた。いつの日か直接会ってちゃんと言います。迷惑をかけたこと、生意気だったことを謝りたい。 感謝の言葉もしっかりと伝えたい。でも、まだ恥ずかしくて、できないんです。少し作戦を考えているのですが、ここでは言わないでおきますね。数年後の可能性もあるが、もしかすると、近い将来なのかもしれない。怒られすぎた男は、人生の死への恩を今もしっかりと心に留めている。章なり、反抗編も合わせてお読みください大なり。